アメリカ人の話している英語をアメリカ人の呼吸に合わせて英語を聞き取ることができるようになると英語をイメージで聞き取れるようになります相手と同じ呼吸にならなければ英語をイメージで聞き取れません 和英語の強式呼吸で英語を聞き取っているうちは頭に英語の単語のイメージが浮かんできません日本人の脳に日本語の呼吸の仕方で英語を聞き取っているうちは英語を聞いても日本人の脳に 聞いた単語の音からイメージが浮かんでこないのです。脳が呼吸の仕方で母国語の英語を聞き取っているので呼吸が違うとアメリカ人と呼吸が合わなく日本人の脳に英語の単語のイメージが浮かんでこない。 現象が起きるのです言葉をイメージで覚えるとは暗記力ではなく人間が生まれながら誰でも備わっている脳の力脳の働きでボココの言葉を覚えているのですボココの言葉は音です ポココの読み書きの文字ではなく母ココの言葉を音で覚えているのです。人間の脳は母ココの言葉の音を人間の五感の感覚で聞き取り人間の感情で言葉を理解しているのです。呼吸が同じでなければ 五感で言葉を聞き取ることができないのです。腹式呼吸ができるようになれば、日本人の脳が英語をイメージで、脳が英語の音を捉えることができるのです。アメリカ人は、母こっこの英語の言葉を感情を入れて、 英語の言葉を話しているのです。